いお待たせいたしました。 ただいより「岩手県森岡さんさ踊り」は東北を代表するお祭りとして盛岡の夏を彩り華麗な舞と勇壮な太鼓の群舞が観光客をはじめ多くの人々を魅了しています世界一の迫力ある太鼓パレードミスさんさ踊りを中心としたミス集団のしなやかな踊り そして市内各地で三皿踊りを継承する伝統三皿踊り団体による多種多様な踊り東北の夏祭りのトップを切って開催される岩手盛岡の三皿踊りをご堪能ください。 本日は森岡三差踊りをご覧いただきましてありがとうございます。私たちはミス三差踊りミス太鼓連です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいま披露いたしたいたしましたのは森岡三差踊りの。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 次にご覧いただきますのは七夕屑しという演目でございます七夕屑しは天の川を建てまり水に願いが届いて豊作になるようにと祈りが込められております七夕屑しに続きまして栄える夜の踊りと書きます江浅踊りをご覧いただきます 毎年8月1日から4日まで開催される盛岡三叉踊りが栄えるようにとの願いを込めた踊りでございますそして最後にご披露いたしますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ十二拍子でございます それでは引き続き盛岡三札踊りをお楽しみください。 Thank、you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 神様は里人たちの願いを聞き入れ、もう二度と悪さをしないよう鬼を捕らえ、その誓いの証として神社の境内にある三つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来とも言われております。また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 それでは最後の演目となりました12拍子引き続きお楽しみください。 探査踊りの皆さんでした。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。